小さい輪っかに小指を差し込みます大きい輪っかに親指を差し込みますクッションを手のひらに押さえ込んだまま手を返します甲の上でサポーターを V 字に合わせます指を伸ばしながら V 字のサポーターを強く引っ張ります輪っかが 指の根っこに食い込むぐらい強くセットします。手を返し、中心の中引きをきっちりと引っ張ります。以上でセット完了です。